こんにちは。今日はこちらの新型シビック今、ボンネット開けちゃってるんですけれども、こちらの EHEV の車の新エンジン LHC のパワーユニットについて、今日はご紹介をしていこうと思います。でも、エンジン EHEV だっていうのはわかるんですけれども、こちら見ていただきますと、まあ、このように、 セレクター自体もボタン式になっておりますし、車内も少しインテリアが変わっています。で、こちらもこのような形で、まあ、EHEV のロゴが入っていると、まあ、いうことです。あともう一つはこちら、今回バッテリーも少し変わっていまして、このように吸気のダクトも。 これで設けられていいると、まあ、いうことうになりますので、まあ、ガソリン車とは結構異なるモデルになっています。でこちらは今回2030年のホンダの中核を担うエンジンということで、まあ、ユーロ7それから北米のデブ4の排ガス規制に対応させるべく新しく生まれたエンジンになっています。 でこれは今までは LFA、LFB ということで、ステッパー号の CRV のエンジンだったんですけども、これが今回 C に変わったということになります。まあ、エンジン号機自体も、まあ、こちらが C に変わっていたりとか、あとはこちら、モーター自体は h 4というモーターで変わらないんですけれども、ここの PCU 自体もかなり大きく、もう外観見ただけでも変わっているとい う,、まあ、いうことになります。 でこちらのエンジンジまず何が変わったのか、でまた何がすごいのかということでお伝えしていくんですけれども、まずこちら、ま, あ、まず外から見ていこうと思うんですけれども、このカバーが今回、新たに作くになりましたで、このカバーっていうのは何かといいますと、これ、ポリウレタンでできてるんですけれども、今回、このエンジンの大きなハイライトっていうのが、高圧多段噴射、でかつ、 DI 燃焼ということです。で、さらに、高流ーポートということで、新たなデバイスが搭載されているということになります。で、それに伴って、まあ、インジェクタからのその放射音っていうのが結構気になったりとか、あとは、このタペット自体、今回これ VTEC が今回配置されてるんですけれども、まあ、たペになったということもあって、この同弁系周りから結構こう音が出てくるということなあって、まあ、そういった意味でここを、 できるだけ放射音を出さないということで、まあ、ポリウレタンのカバーを今回つけていると、まあ、いうことになります。で、さらに、まあ、いろいろ変わっているところがあるので、うんえー、細かなところでお見せすると、ここのキャタライザー自体も今回大きく変わっています。で、キャタ自体も、これは低温で活性させるためのキャタライザーになっていたりとか、ストイキ燃焼が今回、 中負荷、高負荷領域で拡大したということもありますので、排気ガス自体の温度も高くなっているということがありますので、それに対応したもの、ロバスト性も考慮した上での、このキャタンになっていたりします。でさらに、これだけじゃ足りないので、このヘッド、このヘッドのところのこの部分なんですけれども、この排気ポートが二分割になっています。でこれなんで二分割にしているかといいますと、 ここの部分で、ウォータージャケットを今回設けています。で、ウォータージャケットを設けてるっていうのも、前日した通りなんですけれども、できるだけ熱外から、このエンジンを守るということになります。で、これ自体が、ストリーキ燃焼になってますので、燃焼温度、排ガスの燃焼温度は高くなっているということで、この辺ももちろん高くなっているわけなんですけれども、ここを冷やしてやらないと、 このエンジン自体が成立しないということで、リブンカツで、ウォータージャケット付きのツーピースの排気ポートっていうのが今回使われています。これはまあシビックでも、シビックのタイプアルトでも使われているんですけれども、まあ、こういったところが変わったりしています。あとは、ここ、大容量の今回 EGR、それからこの EGR のクーラーですで。この辺も今回大きく変わっていまして、低速要 主に低速領域のコミッションがエンジンというのは悪い。まあ、あまり燃焼、燃料が燃えにくい。空気が入りにくいということがあったんで。で、今回これ、高流動ポートで、なおかつこ排気バルブ自体も今回経過拡大しています。で、排気バルブももちろん上がってるし、ストイキ燃焼が拡大されているので、この熱にも耐えるようなロバスト性も考慮した排気バルブになっていたりもするんですけれども、まあ、それによって、まあ、今回、この、 高流動ポート化することによって、高流動な新機が導入できるようになったということによって、燃焼が低速でも安定するということで、大容量の EGR クーラーというものを導入することによって、低ミッション化燃費を図っていくとい。あいろも、今回新たに変わったところになります。で、あとこちら。で、これが、 電動のウォーターポンプなんですけども、今回大容量、でこれ大容量になってます。で、これ、大容量になっているっていうのも、まあもうおよそがつくと思うんですけれども、中負荷、高負荷領域において、このエンジン自体の発熱量というのは高くなるとまあ、いうことがありますので、それによって、より一層水の流量を上げるということで、大容量のこちらのウォーターポンプ、それから、えー、オイル、クーラー。オイルクーラー自体はこの 吸気のポ気の塔とこの吸気のインマイの下のところにいているんですけれども、まあ、サンドイッチ型の、えー、オイルクーラーというのがついていると思います、まあ、その辺のと油種類の水温それから油温環境というのもより一層高、えー、くなってしまうので対策がなされているということになりますで前日した通りで VTEC が今回これ廃止になっていてデタペになっているということで、えー、9杯とも VTEC になっていますでこちらが 電子式の VTC で排気側が油圧の VTC に変わっているとで、この電子式の VTC 自体は少し簡素化されていて、コスト低減にもなっているということになっているそうです、はい、でこちらも受信祝い、まあ、受信マいには今までも、ね、車でもついていたので、特に見当たらしいところはないんですけれども、まあ、受信マニというのも低コスト化されている一つのポイントになっているということになっています。 で、インジェクター自体は、えー、ホンダですと、この吸気ポートのこの下あたりについていると思うんですけれども、インジェクターが搭載されていて、で、かつインジェクターで、えー、高圧になってますので、高圧ポンプが少しと見当たらないんですけれども、高圧ポンプで35メガパスカルという、えー、圧力をかけて、多段運車の DI 燃焼させてるっていうのが、まあ、このエンジンの大きなポイントになっているということになります。 はい、であとは排気量自体も今回、えーまあ、ロングストーク、まあボアストは変わってないんですけれども、ロングストーク化で圧縮比が 13.9 ということで、まあ、より一層高圧縮なエンジン、燃焼効率の高いエンジンになっているというのも変化点になります。で本来ですと、最初に言わなきゃいけないんですけども、出力自体は今回は141馬力。 今まで145馬力だったんですす。けれども、3馬力ダウンしていますただトルク自体は175ニュートンから181ニュートンということでトルクアップを果たしているのでこのハイブリッドユニットからするとトルクが上がるってことは当然瞬発力がちょっと上がってくるっていうこともありますので、まあ、それによって車のよりそうな爽快な走りを実現するということになります。で 裏にはこのエチオモーター自体は形式は変わらないんですけどもちろんこのエチオモーター自体のユニットモーターも変わっているようですしかつ PCU それから IPU なんかも大きく変わっていて特に IPU に関しては今回今までは劣化をさせないということの動 き, きを置いてあまりそのバッテリーそのものを使い切るっていう制御にしていなかったというのがありました。で今回バッテリー自体をまあ使い切っても 大丈夫ということで、ある程度、劣化寿命というのをホンダの内部の中で予測ができるようになったということで、バッテリーを使い切るような制御に今回、あるとなっています。なので、低速、特にこういった街中においては EV でほとんど走る、でエアコンをかけてもあまり、えー、エンジンが始動しないような設定になっているんですけれども、で今度、高速。 まあ、インプレッションでもご紹介したんですけれども、高速になってくるとどうかというと、エンジンの効率のいいところを使って、できるだけエンジンをこちらを回して、ハイブリッド走行させるという方向に切り替わっていて、中負荷、高負荷領域ではエンジンで、エミッションの非常に高いところの領域を積極的に使って燃費向上を果たすということで、ハイブリッド走行でエチオンモーターも使うと。 EHEV はエンジン直結クラッチっていうのがついているので、まあ、65キロ以上になると直結クラッチになるちょっと少し 今, 今、回制御変わってるかもしれないんですけれども、まあ、直結によることによってエンジンで走行するということも可能になりますので、まあ、より一層高い燃費性のエミッションが得られるということで今回 WLTC モードで一旦24キロというものを達成していてなおかつ PM だけじゃなくて PN 規制にも対応したエンジンになっている。なのでこれ、すすがマフラーにほとんどつかないようになっています。ちょっと見てみたいと思います。ちょうどこのマフラー、ここにあるんですけれども、ここ見ていただくと、黒くならない。かなり分回してきたんですけど、全く黒くならないんでお借りいただけるでしょう。これシングルになってますけれども、 まあ、このぐらいユーロセブンという規制はきつい PM というのは今度はパーティクルナンバーという略なんですけれども、この粒子の今度数、大きさじゃなくて大きさだけじゃなくて数自体もほとんど出さないということによってユーロセブンであり、デブ4という排ガス規制をまあ、くぐり抜けることができる新エンジンになっているということになります。なのでもう 単なる燃費エンジンということだけではなくて、もうこのシビックの走りの動画でもお見せしたんですけれども、もう今までの EHEV とこう全く違うような、もう、ュアスポーツと言ってもいい、ホンダスポーツの新しい提案と言ってもいいような、まあ、そういった車に今回、仕上がってで、この LFC というパワーユニットが今回乗ったこのシビックの EHEV、これはもう間違いなく買いかなということで思います。 はい、といととうことで今回はこちらの新型のシビックの EHUV、今回はこの LFC という新ユニットに特化してこちらの車のご紹介を今回いたしましたは当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方は是非ご覧になってみてください、またチャンネル登録、また最近はガジェット系のレビュー等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。